今日も JR 東海をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は普通列車中部電流駅です。終点中部電流まで各駅停まります。車内は禁煙です。列車は2両編成です。お手上がは前の車両にございます。お客様にお願いいたします。 発車番号の書き込み乗車は大変危険です。お早めにいただきますよう、ご協力をお願いいたします。携帯電話の使用は、マナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑にならないようお願いいたします。の有こなお、優線席付では混雑時には電源をお切りいただきますよう、ご協力をお願いいたします。この列車担当いたします。乗務員は？ 出口は右側でトとはこのバッグが点灯しましたら開けるのもを堪号してお降りください。